で YouTube の方にもですね振り付け動画落ちておりますのでぜひ皆様覚えて再開祭で一緒に演んできたらなと思いますのでよろしくお願いいたします<笑>はい皆さん準備よろしいでしょうか はい、それではいきますサイカ花恵美 よし<音楽> よろしくお願いいたしますありがとうございましたじゃあで